ここ創業祭今日やってるんですが28年経 つ, 経つそうですやっぱりね一生懸命努力して頑張ってやってるといいですよねあの多分その日にね理事さんなんかいると思うんです代表がいさっきいたんですがねうん「初さんちょっと来てしゃべんない?ね」ねえ理事 の, のあの、鈴木初雄さんって若干19歳です8月49歳 え、59歳うんあのあのあの、初音さん、ほら、早く早く早一言だから、ね、一言、だからね一言こんにちはえー、しんじさんの語りメールが好きでね来てくださいと何がいいかっ て, ことっていうと片言の鉛が入っております ね, ね こんなに面白い語りびの方はあの結構良いうをよく見てるんですけども、鈴木さんのような語りびの定番になって去年ですか初めて来られた時きに語りびこれなんだっけ先に<笑>とっつったお嬢さんみたいだったね<笑>何だねハニーが<笑>いやそこまで言ってないけど<笑><笑>ということ 元に28年、おかげさまで、石川さまの参センターも28年という年を迎えました、うん。えー、私に聞いてるかどうかは分かんないですけど、50年まで持ってもらいたいなと思ってます、うん、そうだね、うん。で、まあ、予、え、算、ー、こいの方々も、でですこっちはこつみで今後ともですね、<笑>えー、機会があったら、ぜひ、何回でも来て、踊、うん、ってください。うん 本当に今日はありがとうございました。はい、ありがとうございます。あの実優とさっき八ッさんいまして、八ッさんとご呼ぶ柄らにって<笑>、ね、お願いしてましたっかはい、よろしくお願いします。はい、あの小池総もらってね。はい、ありがとうございます。はい、はい、それではですね、早くおとペッティ割れてましたので戻りましょう。はい、そ相りいくよ。はい、構、は、え、い。 何らかかわにい、はい、い、はい、あ、はい、ほん、はいはい、ん、さんんだ、だはは行きますすうおおおここ人るんですよ関こ確かいる、えー、し よかったです。 Good. I'm <laughs> sorry. you 大組ナンバーのファローラのとお自もう一台もおいらにありません希望していただければありがたいですはい。よいしょーいいなあ、うん、みんなこう飲み物飲んでよ飲むからねあっちっちの方だからうん 藤沢のお兄さん、名前聞いてでもいいですかお兄さん、お名前教えてくださりはい。藤沢町の小林です。小林さんだそうです。藤沢さんも小林さんっているんですに、ね、はい。そういうことでね、あの皆さんもこう飲み物飲みながら、あのこう見ていただけるとありがたいですね。とっても暑いです。そんな中で。 こ踊る風はも多分 も, もっと熱いんだと思うんだけど一生懸命皆さん頑張ってくれてますのではい、うん、何でもいいから、うん、じゃあはいあのね次うん、なんだっけ大乱舞、うん、大乱舞っていう曲をね踊らさせていただきますよ皆さん楽しい曲だからねこれ青森だったねねあ青森の曲でございますよはい あの、ハムネさん大丈夫かこんなの生盆点、大丈夫かパオパオどんど ん, こんな、うん、うん、あつこつあの来てればいいからえ、うん、え、こんなね、天気のいい日へね、いいですよね、皆さん何日じゃんだか、ちょっと俺もわかんないけどもはい、あの これからた分こうやってね、マスクしながらも、マズり、始まるんだと思います。うんうん、青い車